平成31年2月16日、3月に並行する阿蘇市立山田小学校で、並行記念式典が行われ、卒業生や地域の人たちが大勢集まり、並行を惜しんでいました。式典に先立ち、まず、並行記念碑の除幕式が行われ、校歌などが刻まれた三影石の記念碑がお披露目されました。 試では尾野正春校長が並行で全て終わりではなく山田小での思い出を胸に夢に向かって力強く歩んでくださいと式辞を述べまた児童代表お別れの言葉では感謝の言葉を次のように述べました僕たちは山田小学校が大好きです山田小学校ありがとうそしてさようなら山田小学校は少子化などにより うちの牧小学校との選考統合を決断し、今年度をもって144年の歴史に幕を下ろします。この日の閉校式には、卒業生や地域の人たちおよそ400名が参加し、昔の写真などを見ては懐かしみ、それぞれに山田小学校に別れを告げました。続いて行われた第2部では、 全校児童28名による山田小学校での思い出の発表や、また20代から90代まで様々な年代の卒業生によるトークコーナーもありました。締めくくりには、山田小の児童が長年取り組んできた地域の伝統芸能オクラのトラマイが披露され、地域の保存会も出演し、見事な技に大きな拍手が送られ、閉校式に花を添えていました。